イエーイハッピーバレンタインいやさ道場軍言うのなんかふわり久しぶりな気がするな<笑>おいおい本命チョコじゃねえかえっ、ー、とだ誰でライムじゃねえかイノサにライムから本命チョコもらった今日ね、えー、あのいったらねライムからね本命チョコもらったんだバーチャルでももらえた。 え。えっと。えっと。クレライム。<笑><笑>あっ。ねえ。<笑>ねえ、ライブどうしたの。<笑>ありがとう、ライブの愛、受け取るよ。<笑>ありがとう。<笑>あ、<笑>あ卵笛、いつもありがとう。卵笛、本命チョコありがとう。 いつもね、ふわりのことつぶやいてくれてるからうれしいなあ<笑>ちょっとほ<笑>いっわあ<笑><笑>パチパチじゃないな<笑>卵笛のチョコはよく転がるな<笑>ライムのチョコずっといすってんな<笑><笑>ありがとう本命チョコハッピーバレンタインだよー<笑><笑>えーっとねそう前回さなんか ちょっとよくわかんないんだけどなんかこうあの、席に座らされてなんか記者会見的なやつをやらされた記憶があるんだけど夢だったかな<笑>まあね今日のふわりの目標を言うねギフトとコメントをしっかり全部受け取って返すことちょっと待って。 卵ベットライムとライムが本命チョコをくれました<笑>えっちょっと待ってコメントもコメントも見るえー、っと1個ぐらい も, もらってあのねあとでねおいしくいただくという寸法だから大丈夫<笑>いいけん<笑>だよ違うのこれはふわりの「愛のけり」だからいいんだこれでこれでいいんだ あ、ちょっと尻尾の戦闘力が高いから尻尾で叩き落としていくスタイルだなよ<笑>っしゃあ誰卵たまごぶありがとういっぱいチキふわりもだよふわりもいっぱいチキあ糖質もありがとうふわりさ糖質制限を解除したんだよ糖質制限今までしてたんだけど 解除したで解除した後ラーメンねそこを食べに行ったんだけどラーメンうまかったー<笑>こう久しぶりにこうタンパク質タンパク質じゃない炭水化物を摂取すると頭がねシビビビビってこういう感じ最高だったねあえっ、ー、とちょっと待ってちょっと待ってロップロップありがとう本命チョコありがとう あ, あラーメンあラーメンねこれは。 天下一品かな。<笑>天下一品かな。お、あすあす。ありがとうみんな。掛け軸とかチョコレートとかありがとう。よし、これちゃんといじってるよね。<笑>はい、じゃあ今週もねみんな待ってただろう。やるよ。ジブリモノマネ。風の谷のナウシカより。 テトとナウシカとヨパ様ごそごそごそごそああそうそうこいつのことを忘れていたまあキツネリスこいつがハムシにさらわれたのを人のことを間違えてな銃を使ってしまったのだそれでそれでオウムが怒ったのね気絶していたので毒を吸わなかったようだああ手は出さない方がいいチビでも凶暴だおいで キキキッさあほら怖くないキーキーカブほらね怖くないペロペロ怯えていただけなんだよねウフフフフアハハハハハヨッパ様この子を私にくださいな おかまわんがはい<笑>名シーンだよねこのねこうキツネリスのこの怖くないっていうやつねみんな大体これ真似したんじゃない<笑>いやあのー、これさ実は映画版の直しかだと手とさ最後まで生き残ってるじゃん漫画版だと手と死んじゃうんだよね<笑>あ百1とやめろ えー、ちょっと待ってちゃんとふわりはギフトを返します膝100ン直ありがとううさみなみラーメンありがとう<笑>ちょっとコメントも確認します<笑>指さし確認えっ、ー、とフラジール押す膝ありがとうバシバシえっ、ー、とヨシタケなんとクリスタルボイスふわりのこと <笑>一人芝居オツオツまあねこのふわりのジブリものまでにねこうついていける VTuber を募集しています<笑>あそうフラジール漫画版は悲しいんだそうなんだよねなんか漫画版だと結構こう長いあのオウムの群れが襲ってきた後の話も漫画でやってる結構ねグロい漫画版のナウシカは。 まあ、そんな感じ<笑>はい、じゃあ今週のテーマはこれバレンンタインの思 い, 出いやー今日さバレンタインじゃんでさこれを見てる門下生の諸君はふわりにこうね色恋沙汰とかこう甘酸っぱい話はないだろうって思ってるでしょ。 あるんだよふわりも青春時代があったんだよいやそれを聞いてくれ地球にさ来てふわりさあの間もない頃だったでこうやっぱ一人ぼっちでさこう右も左もわかんないかった頃なんだけどちょっとね優しく し, してくれた男の子がいたの<笑>あちょっとあもうめいちょくありがとうあのちょっと待って読むねあの読めない<笑>あのかん 紙かみカンナギシアンありがとう本命チョコ裏にね「アイラブユー」って書いてあるのもふわりは知ってるでそうあのね話戻すけどあの好きなあのね男の子がいたからバレンタインのチョコを渡そうと思ってでもふわりさあのー、好きな子がいると。 <笑>あの好きな子に意地悪しちゃうタイプなのふわり<笑>だからさ好きな男の子にさこう意地悪したかったからバレンタインチョコじゃなくてバレンタインカレールーを送ったの<笑> あ, れあれでもちゃんとカレールーむき身でこう渡したわけじゃないよ一回溶かしてハートの型にちゃんとカレールーを流し込んでもう一回固めたカレールーを綺麗にラッピングしてあげたの。 ね、そ, のその男の子モテモテだったからいろんな子にチョコもらっててまあそのふわりふわりもそのチョコの中チョコってかカレールなんだけどカレールの中の一つだったの。でさそしたらさ男の子がさこうもらったチョコを見ながら「なんか臭くない?」って言いだして「<笑>なんかえなんか腐ったチョコあるよね」っふわりそこにいたんだけど。 ふわりのカレールのカレーの匂いだなーってうすうすこう思ってたんだけど言えなくてふわりシャイだからその男の子がねカレー俺になんか恨みでもある子いんのかなーっていやちょっとすごい本気で悩み始めちゃってふわりは最後まで「実はふわりチョコじゃなくてカレールを食ったんだ」とも言えなかったし。 <笑>あのその犯人はふわりですとも言わなかった甘酸っぱいよね<笑>甘酸っぱいよスパイスの香りがすごいするよ<笑>甘酸っぱい<笑><笑><笑><あの><笑><ピ>ン<笑>っていうね話でしたどう甘酸っぱいでしょふわりにもあるんだよそういうねこう色恋の話わかるよふわりもちゃんと。 <笑><笑><笑>ああ角がきてるしかもこれあれじゃないライムのあのー、悪魔ダンスを生み出した人じゃない<笑>と鳥打ち鳥打ち鳥打ちの角<笑><笑>え、これ<笑>やった方がいいのかな<笑>うーんちょっとライム見てて先生見ててくださいふわりのあの 大好きなライムの悪魔ダンスを今からやります悪魔ダンス悪魔ダンス悪魔ダンス悪魔ダンス悪魔ダン ス, ダン ス, ダンス<笑><笑>なるほど<笑>こういう気持ちだったんだライムごめんねバカにしてでもフワリは大好きライムの悪魔ダンス<笑> やっぱね本家とはちょっとあのキレがたりキレとダサさが足りなかった<笑>やっぱふわりがやっちゃうとねかっこよくなっちゃうな<笑>ライム腰が高いってうるせえ<笑>こうですかあっけよやっぱ本家にはかなわないなやっぱオリジナルが一番のねありがとう鳥打悪魔の角シェイシェイと いうことで。う、あ、指輪ね、指輪もいっぱい来てるから、つけます。吉武の努力の指輪。くれー。<笑><笑>ふわりの渾身の努力。くれー。はい。はい。こんな感じでーす。はい。で、そうそう、えー、っと、ということで。今日の。 メイン企画企画に行きたいと思いますパチパチパチパチパチズバリーいふわりの男よくしなえ今日はね、みんなわかってると思うけど2月14日さて何の日でしょうかそう、バレンタイン バレンタインだよバレンタインバレンタイン<笑>あね、男子文科生諸君見てるかバレンタインっていうのはさ、女子が男子に思いを伝える日だと思ってるバカだねこのバカ<笑>受け身になるんじゃないだからダメなんだよやっぱね、男は 肉食これだよだから今日はふわりが「いやー男らしい!」ってなるムーブを伝授するからよく勉強するように、まあ、でももう21位だしな遅いか<笑>来年使ってくれ<笑>よっしゃいくぞちゃんとね、ね かっこいいムーブを覚えて帰るように。じゃあ行くぞースタートぐるぐる。ぐるぐる。はあ、今日はバレンタイン今日こそ気になるあの人に渡すぞっいけないもうこんな時間徹夜でチョコレート作っちゃったい行ってきまーすたったったったったったったどんぐりチこんなとこにコンクリートの壁あったっけあっ よー、不安の字。遅刻とは感心しねえな。鬼瓦、ゴンゾー先輩先輩こそ遅刻。っ, って肩脱臼してるじゃないですかどうしたんですかああ、さっきまで隣町の高校のやつとちょっとな。なこんなもん、唾つけときゃ治るわい。ペじゃ学校でな。 先輩かっこいいなコンクリのような先輩にぶつかった衝撃でチョコレートが粉々かけらしか残ってないや<音楽>、えー、<笑>どうだったこれどう鬼ヶー 超強そうじゃないいや、実際強いんだけどめちゃかっこいいでしょこの三髄の男の方でし ょ, <笑>どうちょっとあのコメントを見ます<笑>ニトラス脱臼してんのに余裕すぎまあね脱臼癖ついちゃう人いるからね<笑>あの格闘技やってると脱臼癖ついちゃう人なかなかいっぱいいるんだよね<笑>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 こうゴンゾー先輩の男気あふれたムーブを勉強していってくれまあそういう企画だ<笑>続き気になるでしょ粉々になったふわりの思いの詰まったチョコレートはどうなったんだろうなーってね気になるよねじゃあ次エピソード2よし こんな欠片でもいい。鬼瓦ゴンゾー先輩にチョコレート渡すんだ。ねえ、鬼瓦先輩にチョコレート渡す？私行っちゃおうかな。ああ、鬼瓦先輩ね。鬼瓦先輩今糖質制限してるらしいよ。ワンちゃん厳しめっぽくない？そんな。 そんなことって。<笑>おれおれおれおれおれおれ。鬼が鬼れ、ゴンゾウがいるか。勝ち込みじゃおれ。うるせえなー。学校の外にしろっつったろうが。<笑>さすがの鬼がらも、この人数じゃ、相手に。ごはっ。僕が来た。 次死にてえやつかかってこいやおれ<笑>俺様が相手だぜーあの人まさかドーピングのジャックえ<笑>朝っへへへもリポで三本飲んできたぜーおしっこが黄色いぜー さらにそしてコルダ！うわーどうなっちゃうんだ！金<笑>沢先輩悪いやつに囲まれちゃったよ。しかも<笑>ドーピングのジャック怖いよ。みんなドーピングはダメだよ。あのさリポデーは一日一本って決まってるから後ろにさリポデーの後ろに書いてある一日一本までって。 ね、だからみんなドーピングなんかしちゃいかんリポーは1日1本だ<笑><笑>コメント読むよ。<笑><笑>悪役の声が面白すぎるえ、やっぱそうそう千葉しげるからそう意識したのはあの、世紀末を意識してるふわりよあれ ブ, ブンブンブンブンって乗ってくれるやつすヒャーッていう<笑><笑><笑> <笑><笑>え、膝全然バレンタイン関係あ る, 関係あるこっから関係あるんだってちゃんと見てちゃんと最後まで見て<笑>そうねリポデーはねこう飲みすぎるとやっぱああいうドリンク系って飲みすぎると肝臓やられちゃうからねまあねあのー…リポデー飲んで元気になるのはいいけどあんま飲みすぎるとね肝臓を悪くしてし落ちんじまうからね<笑>あの、気をつけてくれよなみんなねで<笑> そう だ, 本編だよ囲まれた鬼瓦権三先輩はどうなっちゃうんだろう気になるだろうじゃあ続きいくぞ続きエピソード3どうぞ何プロテインを粉のままふわりあれを持ってこいえ フささみ、<笑><笑>分かってるじゃねえかそうだ鳥ささみだ上質なタンパク質は生き物から摂取するもんだむしゃーバカが鳥ささみ生で食いやがる<笑><笑>ドーピングチャックが死んだ プロテインを粉のまま食うからだ。喉に詰まっちまったんだな。うっくっき鬼ヶ浦先輩連戦が続いて、ちーっと厳しくなってきた。こんな時はこれか。ごそごそごそ、ポケットからチョコを取り出す。<笑><笑>それはふわりが作ったけど、 粉々になっちゃったチョコレート適度な糖分は最強への何とやらだヒョイパク雨<笑>や。 でしょねここう、ね、かっこよくない鬼瓦金三先輩いや実は最初のこのあの、ファーストミッションのドーンで粉々になったチョコレート実はこう持ってたんだよー受け取ってくれたんだよ先輩がー鬼瓦金三先輩やっぱさ強いしかっこいいし女心をさりげなく分かってるそ う,、ね、そういう男がモテるんですわー。 ためにになるね、本当にね、うん、やっぱねチョコレートは細かく砕いて摂取すると吸収率、体の吸収率も上がるからね理にかなってるんだよねこれねだから多分ねふわりの予想はあえて当たりに行ったんだと思うよ鬼ヶ原権三先輩は。<笑>あっちょっとうわシオンありがとう本命チョコ砕いて食べるか<笑> ちょっと待ってもうちね<笑><笑>うふわりもねゴンゾー先輩みたいにポケットから取り出して これ食べますあ、消えたちょうど食べたからね<笑><笑>ありがとう本命チョコ嬉しいそうだよ<笑>もうみんな鬼瓦ゴンゾ先輩に夢中なんじゃないふわりは夢中だよ<笑>さあゴン先輩チョコを摂取したゴン先輩はどうなっちゃうんだ気になるよね<笑>気になるよね<笑> <笑>じゃあいくぞ最終章になるかもしれんエピソード444か4かエピソード4鬼ヶ原権三先輩ふわりの粉々に砕けたチョコ持っててくれたんですねさあじゃあ第3戦。 始めるとすっか先輩もう敵はいませんよふわりよ俺に何か言いたいんじゃねえか あ, あのふわりは先輩のことがすっ<笑> 鬼瓦が石をふわりはそれを受け止め粉々にするパラパラパラパラパラ<笑>おめさんがただものじゃねえってことははなから分かってたぜあそんなあのふわりはただはなんだこの体の奥から湧き上がる勝ちたい 気持ちは声<笑>ふわりおそらくおめえの拳を受け止められる男は俺しかいねえからな<笑>先輩<笑>眠いふわり全力で行きますわ<笑>続く。<笑> 次回、眠い、ふわり、覚醒<笑>こいつは、こいつは流行るぜ<笑>こいつは流行るぜ<笑>どう面白かっただろう。鬼瓦ゴンゾー先輩最後、ふわりのこと受け止めてくれたよめっちゃかっこいい、ね、鬼瓦ゴンゾー先輩やっぱね、鬼瓦先輩のように 背中で語れる男になるべきだよね。みんなね。<笑>ねちょちょよしで、じゃあふわりはコメントをまた読みます。<笑>はい。<笑>まさかの戦闘エンド。まあね、ふわりも最強を目指す、まあ。ふわりのこう湧き上がるこう強さ。近藤先輩は気づいてたと。果たしてふわりが。 ゴンゾ先輩に寄せてた思いは恋なのかそれとも倒したい気持ちなのか次回金<笑>ントと来た途端覚醒ってなったえどういうこと途中から来たってことダメだよちょっといいとこ全部見逃してるよ何やってんだよ。 えっと、真、ま、波、ま、がはやりますよ師匠だろうやっぱねゴンゾー先輩とふわりのそのねこうあのなんていうの戦闘ストーリーっていうんですかあの<笑>流行りますよねわかります時代はアクションもの<笑>おいみんな次気になってるじゃん次はいつなんだってえー、素晴らしい素晴らしい<笑>あ、ちょっと待ってシオンのねコメントをね読みたい えーっとね、えーっと、覚醒して<笑>えーっと、誰か<笑>誰か、フリガー教えてくれ赤破天…赤破天学だな、これあ、天狂やだー赤破天狂、ラブラブ、拳打ちそうな展開<笑>なんか、ごめん<笑><笑> ニトラス思いを伝える過去物理そうお前はね、やっぱりね形にして伝わないと伝わらないよねこう、あーかわ い, いあの子がいて好きだー、そこだって思うよりかはこうやって、しっかりね思いを、好きなら好き嫌いなら嫌いってこ う, こう口に出して言った方が形にして言った方が絶対いいよ、みんなちょっともう遅くなっちゃったけど今からでも電話した方がいいんじゃないかい いいこと言ったでしょ<笑>あガンダムなんだね赤羽狂犬って、はああーあーふわり復讐のシャートさーあのガンダムシードしか見てないんだごめん<笑>ごめんね、うん、そうなんだねもうね今からでもあ本命チョコありがとうねえライムさーふわりのこと好きすぎじゃない あのさ、ライムからさ、毎週さ、今日のふわりって言って、ふわりのスクショが送られてくるの。<笑>ああ、ライムふわりのこと好きなんだなっていうのは、十分伝わったよ。<笑>ありがとう、ライム。<笑>俺もし、俺もし、俺も、俺も。いっぱい好きだぜ。う<笑>い<笑> ラ, ライムのチョコ強いな。ね<笑>。さあ。 じゃあねふわりからのこうねバレンタインにちなんだええー、しなは以上だえー、っとまあ、効果はさまあ鬼ヶ原先輩はふわりは大好きだよ鬼ヶ原先輩のような男はまはだけど女の子も10人と色だからねいろんな女の子いるから女の子の好き好みもね分かれるから保証はねできないけど。 ふわりは頑張る門下生の諸君を応援するぜ<笑>頑、えー！頑張れ、えー、<笑>頑張れ頑張れ！あいつあのあいつな誰誰誰てすらやめろ縦よこっちは横スマッシュだ<笑>横スマッシュ<笑>縦スラときたら横スマだよね。<笑> あ鳥内ありがとう尊い掛け術ていてい掛け軸ていていていマネフワリもあるよたまに配信者も見ててさ思わずていていと思うねちゃんと返してでしょ w <笑>はいということで一旦たん CM 入ります強い相手の技は早すぎて見えないでしょ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 長時間動画見てても目が楽ちょっと見ていてくださいね踏み抜きき下下段段蹴り下段突きすごいこの強度さすがメイドインハピタプル<笑>すごいぜふわりルーペふわりルーペの拡大率は250倍ふわりルーペ大 フーリルーペ。 <笑>今日はできるんだよふわりちょっともう一回やるからまあね唐突なスクショタイムだ<笑>ちょっとふわりのウインクを見てくれちょっと体力がなくなってくる前にやっとこうと思っていくよほ ら, ー<笑>、えー、<笑>ほらねえできてるよねこれは みんなガチ恋したんじゃないか。も<笑>う<笑>ね、もうね、やらない<笑>。もう多分できないもうこれでしょ。<笑><笑><笑><笑><笑>よっしゃ、あ支援も開けたし、あー企画この企画がメインだ。ふわりが宇宙一の格闘家を目指しているのはみんな知ってると思うんだけど。 やっぱりねこう、空手以外の格闘技っていうのも学んで取り入れていかなきゃダメだと思うんだふわりは。まあ空手一本で最強になってもかっこいいけどまあ敵を知り己を知れば1 0 0 0人っていうやつだまあねそこでふわりが注目してる格闘技それを一緒に紹介しながら学んでいこうかなという。 この素晴らしいコーナーウィンウィンのコーナーですバレンタインにぴったりなコーナーですねパチパチパチパチはいじゃあね今回紹介する格闘技はこちら出ないけど<笑>口で言うシステムシステムみんな知ってるシステム終、うん、わりは知ってた<笑>あ、ね、システムの あ、システムじゃねえ<笑> シ, システマだシステマの生きる伝説って呼ばれてるミカエル・リャブコシロシアの人なんだけどで、この、まあ、今ちょっとロシアって言ったけどシステマっていうのはロシア軍 の, あの格闘術なんだよで、えー、と概念っていうのは敵を倒すっていうものじゃなくて生き残るそれを目的としたロシアの えー、格闘術なんだであのー、このシステムは武器ね武器に対する攻防技術が優れてるナイフ持った敵とかこう棒持った敵銃持った敵にどう対処するかっていうこうあの、技がいっぱいあるんだででどんなね相手にも対応できて戦法を変えられるオールマイティーなねあのー、格闘術なんだよねでふわりがさ こう、あこれは学ぶべきだなーって思った注目したところなんだけど痛さっていうのを痛いってこう受けた打撃をデフォルト通常痛くない通常に戻す呼吸法っていうのがシステマにあるんだよちょっとやりますか<笑>ちょっと、に打撃をお願いします 痛くないです<笑>もう一回やりますでもわかった、この痛みを呼吸法でデフォルトに戻してんのちょっと左肩のパンチを見えないみんなには見えないけどやってもらうんだ、実際ちょっと見ててくれ 痛くないっすこれ<笑>これすごくないこれさ絶対人間が感じる痛いという感情<笑>今音聞こえた音聞こえた<笑>フラジールやりすぎやりすぎだって<笑>でも大丈夫ふわりは痛みをデフォルトに戻して 呼吸法システムをしたから全然痛くないです<笑>全然痛くないです<笑>このねあのねシステムはねこうね実際に今やってみたけどこうねこうあってこう繰り返すことで痛みをフラットにするプラス脱力と柔らかなこう動作を踏まえていく技なんでねでそのシステムで大事なことは、えー、っと全部で1234つある 1つ目は k e e p b r e a t h i n g 呼吸し続ける2つ目は Stay r リラックスとリラックスを保つさあ3つ目は KeepStraitPosture g h 姿勢をまっすぐに保つ最後4つ目は KeepMoving 移動し続ける このね、えっと4つがねシステマで大事な動きというかその理念っていうものになってきます<笑>これふわりんは流にこうに英語を言ったと思いますやろ<笑>あの「ルビーを振ってもらいました」「センキューセンキュ u ありがとうスタッフありがとう。 <笑>まあね、こういう感じでこう痛かったり怖かったり怒ったりっていうさ戦いの中で絶対起きるさ負の感情あるでしょその負の感情をリラックスしたこうあの状態に持っていくことに目を向けた格闘技だねシステマは。で相手と戦う時ってさどうしてもこう勝ちたいとか痛 い, いとかこう怒り これを、えっと、システマの呼吸法なのでデフォルトに持っていくことで自分の持ってる力の 100% を常に出すことができるんだよこれはね空手道はね心も鍛える武道だから通じるところがあるまあね空手もねやっぱ心があのー、やっぱ強くないとね勝っていけないスポーツだからまあね空手をね鍛錬していくと自然とね いてっていう痛みっていう感情はねまあ、この前も言ったと思うけど麻痺してくるんだけどねまあそんな感じでもさ門下生の諸君はさまああの痛みに慣れてないじゃんでさ痛みってさあの、戦ってる時以外にさの、心の痛みだったりタンスの角でぶつけた時の小指の痛みだったりあるでしょ転んだ時そういう痛みとかにもシステマの呼吸法は効くんだよじゃあみんなもやってみようぜ あの、痛みに負けそうな時は痛っておあの、ポイントは「い」いの「い」よりも前に「っ」てやる、やり始めること<笑>だからあわかったじゃあふわりがタンスに角をぶつけた時のシステム呼吸をする「<笑>痛くないです」 こんな感じ。わかる。スーーすーはーすーはーすーはーすーはーすーはーすーはー。これはね。お痛みがあ痛いと思っちゃってま。ま<笑>あ<い><笑>あの痛みふんってこう。どっか行くまでやり続けるな。ポイントみんなこうやってみてこ。こ<笑>れちょっとあのコメントを読む。<笑>フラジールやりすぎ<笑><笑>呼吸法っていうか我 慢, 我慢じゃないから、これはシステムという呼吸法ですわ。 キントとそれやってた芸人いたな あ, あいたっけ<笑>いました<笑>まあねこう身近な人がこう取り入れやすいこう、呼吸法だからねみんなこうやってやってみたらいいと思うよ中国憲法インクモンバット中国憲法でいうファンソンみたいなもんかファンソン あふわっ中央部憲法は学んでなかったわちょっとジークンドーはちょっとあの学んだんだけどファンソン勉強しとくわー<笑>、うんそう。こんな感じで次回も変わった格闘技をねみんなに紹介していけたらなーって思ってるよー。こんな感じということで以上 いいじゃあね今日は大事なこと盛りだくさんだ大事なことがある今週まだ終わっちゃいないぜ17日の日曜日にライムとコラボ配信ライムとコラボだよまあ2回目なんだけどね あの17日の、えー、と日曜日だね同じ21時からライムとコラボすることになりましたこれね正式なコラボっていうやつあっ、ね、でもうねこうあの番組が載ってるあのライム半分ふわり半分のやつ可愛いくねふわり8さ、パッと見てこわいいっておってる<笑>みんなね見に来てくれよな あんね、なんかねこう噂に聞くと美味しいものが食べられるんだってという話がね上がってがねちょっと楽しみだなーやっぱね生配信中にこの美味しいものがこう食べられるっていうのは新鮮だねなんか、ふわりってやっぱりさなんかやっぱあの、格闘バックやってるじゃん カルトバックやってるからさ、なんかそういうこうねライムも交えたこうねキャッキャウフフのね企画がねちょっと楽しみではある女の子だからまあそんな感じこんな感じでい い, い, いかな告知は<笑>はいじゃあこんなあそうねスクショタイムをするかあもう一回うーん<笑>ふわりの顔面持ってくれ。 じゃあ日本のきてのポーズでウィンクをする。<笑>ああやだ嬉しい。<笑>待って行、せーの。ああ取<笑>った取ったよね取<笑>ったうんええ取った取ったね取ったね。<笑> もう無理だよこれ以上のベストパフォーマンスはふわりにはできないふ<笑>わりいいいい、ね、思ってたんだけどこうよりに強くないふわりどうですかこれ いい感じに撮れましたでしょうか。<笑>あいいかないいね<笑>じゃあねそろそろこの辺で終わっとこうかなまたね日曜日もね会えることだしねふわりもこうより添そくたえてこう、望まないとねねじゃあこの辺でまた日曜日会おうぜ じゃあ、押す押す背中で語る男、鬼瓦ゴンゾです